Thank、you 動画のご視聴ありがとうございます。旅すべきもの男子、バオシンです。この旅動画にぜひ、コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。現在地は、島根県松江市の、堀川遊覧船大手前広場乗船場にいます。次回の旅行シリーズを大発表という動画で、新事故遊覧船に乗ると言ったんですけれども、すいません。急遽、予定を変更しました。今回、僕の妹も松江に行くことになったので、話し合いの結果、堀川遊覧船になりました。まあ、みんな見てない<笑>。 すみません。ちょっと変な声が聞こえたと思うんですけど、僕も今回が初めてです。どんな景色が見れるのかもわかりませんので、とにかく楽しんでいきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速、乗船したいと思います。ここがチケット売り場になるんですね。早速、中に入ってみたいと思います。運行時間ですが、朝9時から夕方の6時までとなっています。その中入ってみましょう。待合室、こんな風に。 なっているんですね。 そんなこんなで時間となりまして、いよいよ折川遊覧船に乗り込みます。ちなみに乗船料はこんな感じです。補足しますと、この料金表は折川遊覧船のホームページにあった資料を引用し、画像編集ソフトの Photoshop を使って作成しました。そして一見すると間違いやすいのが、この料金表は1回の利用ではなく、1日のうちなら何度でも乗れる、そういう意味合いの料金となっています。だとすれば、超お得ですよね。なんか、 今の時期はい。 屋根を下げぐ下が る, るっと待って堀川遊覧船出発です。 本が出ました。大手前発着場次にふれあい発着場、空っぽの発着場等で、うん、大手前の方にね。バコースが通行になっております。<笑>お客様どちらかで降りられますか、ね、で、ブルー落としもリッシして、それでここに帰ってきます。はい、わかりました。12畳石鹸12畳石鹸です。 よろしくお願いします。 今、北宗門橋通過です今、船の前方にアオサギいますアオサギです親ですねあ、親なのはい。で、ね、子供をここに帰ってきてますけど今は親近い 本当に水鳥がいっぱいいますね。今度は右側 あ れ, かなあれですねそういえば今日は七夕なので七夕飾りっぽいものが武家屋敷に見えるんですけどあれがそうなのかな<音楽><音楽><音楽><音楽> さっきあそこのな ん, なんだっけ、タタラの家。タタラの家。タタラの家さんやでおそば食べてきたんですよね。美味しかった。この動画ぜひ見てください。 また時代劇のねおけちになったところでもあります。 すり向けないのでここで手を振ります。 今 U ターンしました U ターンして、もう一度です、ね、川の上だから結構風が気持ちいいそうそうそう今日気温が高いのにねこんなに暑いという感じないと分かりが最高です充電事故の遊覧船の時は帽子が飛ばされるんじゃないかと恐怖を覚えたことがあります。今日はね、心地がいい感じもう一度さっき通過した橋を飛び抜けます 有橋を通過です。 私は私。 Thank、you 終電事故とか、荒川のライン下り、それから栃木の倉の町遊覧船に乗ってきましたけど、ここが、生川が一番入ってきました。本当に風が穏やかで気持ちがいい。 マサイラルマイクテーもあったんですね 屋根が半分下がってます。やばいです。やばいです。今トンネルの中を進んでいるところです。屋根がちょっと。 今この状況で踏んでおります今トンネルを抜けましたやったー拍手できないけど全部上がりました屋根全部上がりました内堀から外 堀, 今, 堀, ら堀今の場合米の屋根を下げないと通過できない橋ということだったんですけどもまた船頭さんから案内があるとは思ういやー風が気持ちいいねやっぱり I'm going to go to the、uh、house and put it on the house. I'm going to g d ありがとうございます。 ここでいろいろなイベントをしたり後ろ方ののは土産屋さん食べ物ま屋さんたくさん並んでおります。 地の下くぐっています 今こういう状況ですこういう状況で撮ってま す, ううてま す, てますかなりやばいお<笑>ーやー屋根が下がる屋根が下がってゆく<笑> るさからねーそして新米子橋に進入通過しました屋根が上がるあでも屋根が上がるとんとか入りましたね楽しいシンプルに楽しい船頭さんが自ら管理をされているアジサイがだいぶ終わり始めてますからね 昨日は鳥取大学で流雪蘭を見て、今日は堀川遊覧船で、たくさんの花、特にアジサイ、アジサイと、あと、うん、名前がわからな、ね、い、うん。ああ、これ、本当に綺麗だな。 目の橋です。これから屋根が下がります。また屋根が下がってます。ね下がりま す, ります。橋の下が見えるかな。橋をくぐってるところ見えるだろうか。一応見えてるな。すごい手い。今通過。もう屋根上がってます。天気が良くなってきた。今度はね左側を見てください。女の人の木。 船の前方で森の上に後ろの高さまた広い城松本城に出てきた船です。また1階の床面積は 下掘橋を通過でですすああれもう終わりあと10分、うん、が, 今船が停泊中です上の方にあると増水場が見えます。 手前広場の乗船場です50分あっという間でございます50分間乗船して帰ってきますああ楽しかっ た, ったはい、帰ってきまし た, 帰ってきました ごめんなさいね。いやいやいや大丈夫です。ごめんなさい。料理を入って簡単でした。五十分間の堀川巡りが終わりました。ああ楽しかった。 はい。というわけで、今回の旅動画はどうだったでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。皆さんもよかったら、堀川遊覧船乗ってみてください。ほんと楽しいです。というわけで、最後まで見ていただいて、ありがとうございました。